ははいこんばゴんールスです、えー、続きやっていきます、えー、と前回がこれですね弓を手に入れて、えー、おまだあるはいで、えー、と鹿を狩るんですよね確かねえっ、ー、と行き先がわからないなこれ よいしょそれそれうんーなんかありそうだぞなんかありますねこれまただ今度は門番に立っていた小杉二ニ兵が切れた不審な物音を耳にした者はいないだが夜明けにはヘルメットしか残っていなかった 足跡も結婚も薬きすらない何もないみんな中国人ゲリラがアメリカへの仕業だと話しているバカなみんな何も分かっていない我々は鬼につけ狙われているのだこの島に残る遺跡に住む浮かばれぬ悪霊たちだ縄張りに侵入してきた我々を見張り隙をうかがっているのだ おびただしい数の船の残骸と遺跡この島は巨大な墓場だ近いうちに必ず鬼どもが襲ってくるはいこれこういうあれだ、えー、マップ上で落ちてるようななんかドキュメントファイルとかも全部吹き替えがついてるんですねあマップが見れる お、これなんだ。ベースキャンプ。これが今、現在種ですよと。で、ズームインが R にならないな。ズームアウト、ズームイン。あ、これが最大か。オッケーオッケー。で、お いいですね弓はね何本あってもで漢字の鹿はどこにいるんだおおおおおおよし いたいたんんんんんん ?R3 オフスズームドンあれ当たったあれ今当たったと思うんですけど<笑>まあ当然一発じゃ死なないってことかいたいた よしうんあっ外せないのか。 キャンプに戻ろうよし肉を持ってキャンプに戻れだら冒険中はいつも便利な装置にビ案内を頼めるとは限らない地形と星の位置さえ読めれば必ず目的地に頼む。 よしここですねスキルスキルメニューではポイントを使ってスキルを習得することができますう ん, んどれでもいいのかなここまではロックされてる 敵の死体から矢を回収する動物の死骸慎重に解体サルベージ回収箱屋容器を入念に調べ余具のサルベージ動物の死骸食料を回収させ際に獲得できる経験値増加観察力が見つかりにくい動物や食料の存在もかじうーんーこれ微妙ですねこれが本当はいいんですけど 敵とそんなに遭遇しないだろうということを考えこれにしときましょうか観察力を高め見つかりにくい動物や食料の存在も感知しますうんうんうんうんああいいですねありがたい OK まあね何よりも今資本が大事なのでとりあえず こちらエンジュランス号のロス船長船がナンパしドラゴントライアングル内の島に足止めされているロスド生きてたのね落ち着け大丈夫か何があった浜辺を覚えてる気を失って気づいたら洞窟にいて様子のおかしい人がいてそれから死体もくそう今どこにいる安全なのかすごく怖かった全部私のせいよ何もかも私のせいらしっかりしろ 船を捨てる前に救難信号を発信した誰かが傍受したことを祈ろう他の連中とも連絡が取れたここに集合する手はずだあお願い助けに来て俺はここを離れられないんだだからお前ならできる一緒にスノードンに登っただろお前はあの時言ったよな進み続けるだけだと思えば楽だって進み続けるだけ俺が教えたことを思い出すんだお前なら大丈夫だ 線は切るなよ分かったよしじゃあちょっとお肉あれ何から話せばいいのお肉は食べれないんですねよしじゃあ行きましょうとりあえずあのコンパスの方角がまあ次の位置だというふうにお そう<笑>よしお開いてる。 おうかも。なのおおおお顔に近いよ火が<笑>完全に髪の毛燃えてると思いますけどえっ、ー、と丸ボタン押すと手を離すと 印何なのよしし行きましょうちょっとね私も考古学が非常に好きなのでああいう壁画とかを見るとねまあ今のはちょっと違いますけどちょっとワクワクしますね。 全にこれ火が入ってるってことは人の存在があるってことですからちょっと警戒したいですけどこれ人と戦う時はどうするんだろう憎のなるほどレディックをこうやって発見していくんですね なんだないいや。<笑> <moi> 一応武器は持っていたほうがいいですから蓄音機か。あとは特にないとおこれ使うはいいけど消耗するとかないですよねまさかねよいしょ。 いや、舞台がね日本だというのは全然知りませんでしたね、うん、ちょっと使われている楽曲もすごくね和な感じでいいですねなんか「okay. オオカミ出没注意」 ん違うぞあここにありましたよいしょ近い近い火近いうんえー、丸ボタン長押し あれ仲間の子じゃないですララよかったサム無事でよかったじゃあうう、この人は味方だよ驚かせてすまないこの島では警戒するのも無理はない 君たちの仲間とも話したよ、はあ、もうすぐここへ来る見て出当てしてもらったのふっ細松で申し訳ないああ名乗りもせず失礼マサイアスだ本業は教師でね<笑><笑><笑>正直こういうことはあまり慣れてないんだ<笑>ララ疲れてるでしょ座ったらうう 今サムが太陽のの女王の話をしててくれてねそう卑弥呼もっと聞かせてくれ興味深い卑弥呼っていうのはね今から何千年も前日本に君臨した女王様の名前なの<笑>ほんとその話好きよね卑弥呼は美人で謎に満ちててしかも冷酷で権力を持ってた呪いの力だって持ってたって言われてるんだから それはちょっとと怪しいと思うけどまあ神話には事実が反映されるものだ戦では嵐の先盛りと呼ばれる戦士たちを指揮したと言われてる彼らはまさに風のように戦場に赴き敵をなぎ倒した太陽は卑弥呼の命令で毎朝登り日の光に照らされるものは皆卑弥呼が支配した山も海もその向こうもその後はどうだった う, うわ い, たトラサミいたたたた。